私の名前は内田圭也です。私は山梨という富士山の近くの町で生まれました私の家族は富士山の近くで4代にわたってワイナリーをしています5歳の時に初めてワインを飲みましたそのワインは父が作ったワインでとても香りがよく心に残っています僕はそんなワインを作りたいなっていうふうに今思っています 私は5歳の時に初めてラベルをボトルに貼り7歳の時には収穫を初めて体験しました私はフランスでワインの勉強をして父がやっているワイナリーの後を継ぎより良いワインを作りたいと思っています私はワインを死ぬまで作りたいと思っています